楽しんで踊りますので、応援よろしくお願いします。それでは、リョの皆さん、よろしくお願いします。会長の皆さん、こんにちは。地元朝霞のリョと申します。よろしくお願いいたします。三年ぶりの再開カさん、3日間楽しく踊らせて踊らさせていただきました。こんな声がガラガラになっちゃいましたけど、申し訳ございません。 えー、うちはここがこのステージが、えー、本日の最後になります最下祭の最後になります、えー、全部出し切って楽しく最後まで踊り切りたいと思います応援の方よろしくお願いいたしますありがとうございますさあ踊りこなすとよ気合いを入れていくぞまだまだいくぞ楽しいんでいきましょう Let's got a good one! Yeah! ありがとうございました。皆さん行こう、最高お疲れ様。ありがとうございました。